しょうりょうはいえっ、ー、と「少量チャンネル」の翔太と亮です、はい、でえっと今日は、はい、まあサムネとか、うん、タイトルで見てもらえればわかると思うんですけども、うん、あまあその前に、うんえっと、昨日ですね9月6日は僕らの記念日 で,、うん、記念日でたくさんのコメントとかお祝いとか。 ありがとうございました。ありがとうございます。はい。で、今日はですね、うん、それで、えっ、ー、とー、まあ、去年とかは、あの、旅行に行ったりしてたんですけども、うん、なかなか、まあ、この状況なので、ね、他のとこいろいろちょっと行けないので、うん、都内でもさ、うん、やっぱ素敵な、あの、場所はいっぱいあると思うので、うん、都内で、えっ、ー、とー、ちょっと、ホテルに泊まってこようかなと思ってます。ね。はい。 で、そのためですね、うん、ちょっと今日は動画を休みますという感じです。うん。うん。<笑>イエー イ, イ, エーイはい。パートナーシップ先生をして、もう2年経ちました。うん。うん、3年目。結婚3年目はい。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからも。<笑>はい。まあ今日はね、うん、めちゃくちゃ楽しんでこようね。うん。そうだね。うん。うん。うん、はい。 ていうわけで、でえっとですね、うん、次の動画は多分、うん、金曜日かな金曜日とかの多分9時ぐらいに上がるかなと思うので、うん、それまで待っててくださいはい、うんはい、じゃあこれからですね、うん、2人の時間を楽しんでいきたいと思いまー す, ますではいってきまーすバイバーイーー2周年サプライズある <笑><笑><笑>でもめちゃくちゃ楽しみ。楽しみ。イエーイ。でも、雨。雨。まあまあまあまあ。うん。なになになになにやめなさい耳を食べるのやめなさい。イエーイ。